いつもですねこの犬山の街もそしてこのお祭りも同時にですね楽しんでいただければと思っておりますそして、えー、この会場でですね、えー、我々ジョーのステージの初披露毎年です、ね、犬山でさせていただいております今年のテーマは「絶招の地犬山」犬山が誇るさまざまな絶景を、えー、我々ジョーが表現をしますそしてどう表現するのか曲名は「体一家」どういうことかと申しますと我々ジョーの踊り その一つでですね犬山の絶景を表現するそんな作品になっております是非ともこの2日間ですねせっかく犬山を越していただいておりますので皆様なりの絶賞の地犬山も発見していただければと思いますそれでは朝一発目先輩とおりますどうぞよろしくお願いします 「輝くれも目に呼ばれ地層の川も照らす城」<音楽><音楽> お酒はお酒のクシャッシャンよっ